それでは、ご覧ください、クラムです。構え 「君は何を見つけようとするのか」「突き当てる拳の中から君は何を見つめようとするのか」「昨日と今日の時間が止まり続けるこの時」「きっと狂わしただけを信じ続けて」 「片をくめ片をくめこんなに夜空が素敵な夜は片 を, を組め肩を組め君が一人じゃないことを感じて」 積んだ春よ寒いかけた夏よ焼きつ作った秋よ雪だるま作った冬よそんな日常の出来事が幸せだったなんて今さら分かってきたよかなほ 手を「もっとあげろ」「その手で太陽を光で見ろよ」「見えるだろう」「感じるだろう」「君の手の中にある熱い光」 うつむくな顔あげろ下ばかり向いてら何も見えないから飛び上がれ飛び上がれ飛び跳ねろ辛い時には 踊り出せよ「指立ての手をさせ」「怒り忘れて笑顔に」肩「肩を組め肩を組め」「右を見てみろ左を見てみろ」hey!